みんなでプロデュースできるソーシャルアイドルのたるの佐藤春香と佐藤春かです。二十八歳です。仲良くリーダー大変だねとか言われるんですけど、私はもう自然体で。もうナチュラ、なあちゃんがナチュラルボーンアイドルなら、私はナチュラルボーンリーダーなんで。埼玉県から来ました。のたるのなあちゃんこと笠瀬成美です。あのほわほわ担当って立ち位置をやらせてもらっていまして。まあほわほわってしてるような。 人間はやっております。はい。十九歳、おとゆです。アメリカに五年間住んでて、英語がペラペラです。治療癒し担当でやってます。<笑> I am a member of Notal. It is my first year of、uh, an idol. <笑> okay. Yeah. Notal <笑>の有村アリサです。二十一歳、宮城県出身の大型です。ユイちゃんの田舎者です。p e <笑> いきなり天気良くて、太陽が眩しい。のとるのかいちゃんこと、平山かゆです。ポジティブ屋さんなので、うん、本当になかのとる入って、うん、楽しすぎて。明るい人になっちゃったみたいな感じ。うん、はい。かまど炭治郎です。高野丸。い、高崎玲奈さんですよね。はい、はい、ね、はい、はい、は私は炭酸です。 私は最近5ミニにハマってて5ミニをストックしてるんですよそれいいんですけどはいなくてもいいけどあったらあってもいいですあったらどうなんですかあったらよりもうこれよくないですかこれ使えますよ結<笑>どこでも通用する力結構どこでも対応できるんじゃないかなって 最近思ってて特になんか MC 今後は自分の人生において戦力として打っていきたいとこだなと思ってますそれはやっぱり歌なのかもしれないですね褒めてもらえることがあってだったらそこをもうちょっと伸ばせたらいいかなって思います、はい、その被写体力<笑>まああの水着のお仕事もそうですけど SNS で広まっていく感じがすごく嬉しくてイリュージョン力浮いたじゃん私本当にいいゃい、はい、フライングスタイルライブでライブで6人でフライングスタイル猫のような気持ちでいることですまあ私もちょっと気まぐれのところはあるんですけど何でも柔軟にいられるような人 こそがほわほわ担当にふさわしいんじゃないかなって思ってそこが私の挑戦力だと思いますやっぱり英語ですかね私ですね実はこの英語力を生かして YouTube をなんとすることになったんですよ<笑>海外までのたるを広めたいなって思ってます某テーマパークで踊ったことがあるんですけどそれを。 二度目やりたいですモタルとかで出れたりしないかなってちょっと思ってるんであの日をもう一度というのは決してないことではあっていいことではあるそう思いたいことは<笑>、はあ、日々最高を更新するでするで全然違うなって思いましたポテンシャルも全然違うなって思っちゃうなんか。 すごい人が味方というか同じメンバーだっていうのがすごい心強いのでうちらもだって個性出すのにまあまあ時間かかったじゃないですかだしそんな簡単に追いつかれちゃ困る<笑>もう全然新面も多分割り面に追いつけると思いますっていうかもう追いついてます<笑>後輩と思ったことはないなんかやっっぱ入ってきた時は それはちょっと感じたけどもう一年やってきて別になんかその同じ位置で捉えてるそうな、うんだ今年は私にとってもう絶対に成功させてもうコロナぶっ飛ばしますぐらいな勢いでいきたいと思ってますうん暗い世の中でもあなたのライブを見たら明るくなれる気がして今日のライブ自分が見たら めちゃくちゃ元気もらえるじゃんって思うことが多いので逆に自分たちで安出したからこそ楽しんでもらえるかなっていう不安とかも出てきたりとか去年のノータフェスからのやっぱ成長を感じてもらえるように頑張らなきゃなって思ってるんで力に慣れててるななっいいう実感ははですよ今はだからそれがすごい悔しいですよね 気持ち伝えるのって結局言葉すごい大事だと思うから言葉 も, もっと伝えられるようなな人になりたい<笑>私たちもファーストワンマンでファーストワンマン中にどんどん自分の気持ちとか夢が大きくなっていくのを感じたからこのワンマンを6人で終えた時にまた一つなんか6人での夢が見つかるんじゃないかなって思います。 でも本当、のたるほどいいグループないって思うんだけど。